本日は高円寺阿波踊り連協会所属30連の中から200名以上で参加しております鳴り物 の, のリズムが時に優しく時に激しく心を揺さぶります高円寺でも普段見ることのできない王道パフォーマンスをお楽しみくださいそれでは 東高円寺阿波おりの皆様よろしくお願いいたします。 走。 Oh!